一緒に寝たよ。昨日の夜、一緒に寝たっけ？一緒に寝たよ。 で、翔太にドッキリは仕掛けたいと思うんですけれども、えー、今が朝の1時くらいかなもうすぐですねつーちゃんがうちに来てくれることになっているんですけれども今回のドッキリはもし隣に寝ているのがよくではなくてつーちゃんだったら翔太はどんなのをするかドッキリをやっていきたいと思いまーす。 お、来たおはようおはようございますスーちゃん来てくれました早いえ時間が早い<笑>ごめん、ありがとう<笑>はい、というわけで<笑>そう、り寝てるので、ね、今から、スーちゃんにはこの、僕の寝巻きを着替えてもらいたいと思いますはい、じゃしちょっとちょっと着替えてもらおう<笑> 着替えてもらいましたそしたらね翔太が寝てるベッドに入ってもらっ入ってもらって寝てもらいたいと思いますひょうにょん ょにょ えええちょっと待ってえ何時今今七時半えまってえまってなんでなんでえなんでえなんでなんであれ量はあれちょっと待ってええなんでなんでいるのんなんでってえ一緒に寝たよ。えちょっと待って待ってえ一緒に寝た<笑><笑> どうううこよ昨日の夜はええ待待っっ<て>っ<笑>って<笑>ってそそそそんんななににだけ一緒寝 た, っ緒寝たれ涼は<笑><笑> 一緒におはようございます。 待待って待ってちちゃゃんんとと一緒につーちゃんと寝た感想はどうですかえ、寝たは何どういうこと寝寝<笑>寝たなてそした<笑>したたっなななな、ににそそは俺、俺俺あれえ、普普普通、通通よよよよね昨日と一緒い、ね<笑>うううん、いや俺記憶なくいやでもそんなそんなもんないよ<笑>、はい、ドッキリ対成功のかな<笑> だって<笑>一緒に寝たじゃんみたいなこと言うからさ<笑><笑>どういうこと<笑>一緒に寝たじゃんとかさ<笑>つうちゃんにね朝1で来てもらいましたイエーイ<笑><笑>このためだけに朝から来てもらうの<笑>で、ねうん、俺のパジャマに着替えてもらってこれに入れ替わったの<笑>ああよかった<笑>分かんなかっただってこの先さ付き合っていく中でどういう顔して生きていけのか分かんないじゃん<笑> 確確確かかかかかに確かに確かに確かにねねままままあまあまあ、まあ、まああカメラそこにあるから<笑>うもうや<笑>結構、ね、大掛かりなちょっと心臓に悪い<笑>やばいだって<笑>エッチしちゃったかなって思ったもん。<笑> はいというわけで今回はですね<笑>朝起きてつーちゃんが横に寝ていたら<笑>どういう反応をするかドッキリをしてみましたー<笑>イエーイ成功しました成功したねやったと思うらしい<笑><笑>はい。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思いますい、えー、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしますインスタグラム t i k t もお願いします<笑>ではまたー<笑>またー